We are Uuri。はい、えー、こんにちは、えー、ウーリたけしたちです、えー。本日はご紹介したい商品がございます。こちら、ウーリ V アンスプリングです。えー、ウーリ V アンスプリングには三種類種類がございます、えー。ソフト、ミディアム、ハード。 この3種類です型番といたしましてはソフトが UR083 となりますお値段の方は1300円となります若干高いですが、えー、おすすめのアイテムですスプリングというのはとても難しいもので精度にこだわったり材料にこだわったりすれば必ず価格は高くなってしまいます しかしですね、スプリングはサスペンションをそして車の重量を保持するために大変ね、重要なアイテムです私たちはね、徹底的に精度そして材料にこだわりましたぜひ、えー、ね、販売店でお買い求めくださいこちらの方に出ますテロップで直接販売することもできますが 私たちの方から直接販売すると定価での販売になってしまいますのでぜひね、えー、ネットショップそしてね小売店さんでも扱っていただいてますのでぜひお買い求めください、えー、改めて本日ご紹介したのはウーリー V1 スプリングです型番としては UR083 となりますこちらの商品です えー、今後とも、えー、ウーリーをよろしくお願いいたします。